派手だハルモ皆さんこんにちはねチェですということで、えー、本日はですね遊学園特集やっていこうかなと思うんですけども具体的に何をやるかと言いますとですね 遊郭園、いつ放送するの何話やるの何クールやるのどこまでやるのオープニングエンディングは誰声優は誰という疑問をですね、すべて解決していこうかなと思います。まあね、あくまで考察ということなんですけども、まあほぼね、命中するんじゃないかなと思っております。ということで、鬼滅ファンはですね、ぜひぜひ全集中でね、最後までね、ご覧いただけたらなと思うんですけども、ぜひぜひね、チャンネル登録、高評価を先に済ませちゃっておいてくださいということでですね、早速、やっていきましょう ということでえまずですねいつ放送するのっていうことなんですけどもえ現在春アニメ放送しておりますがえ続いてやるのはですね夏アニメなんですけども7月放送の夏アニメなんですけども7月放送の夏アニメはですね「鬼滅の刃」2期来ないんじゃないかなと思っております何でかっていうとですね夏だったらもうすでに発表していてもおかしくないでしょうっていうぐらいのタイミングなんですよもう7月なんで今もう発表してないってことは夏はないんじゃないかなと思います えー、続いてですね、10月放送の秋アニメなんですけども、僕はですね、ここで来るんじゃないかなと思っております。えー、秋アニメ10月放送開始で、えー、鬼滅の刃来るんじゃないかなと思っております。で、その後、1月放送からの冬アニメがあるんですけども、まあ、冬アニメだとね、もう来年になってしまうので、まあ、2021年に放送開始という予告があったので、ま、あおそらく10月放送の秋アニメなんじゃないかなと思っております。だからま、あ予想としては、秋。 10月放送と。 はい、続いてですね、何話やるのっていうことなんですけども、まずですね、アニメ第1期なんですけども、7巻まで進んで、原作で言うと53話分あるんですよね。それをアニメで26話にまとめていると。で、その続きを無限列車でやっていて、まあおそらくアニメ2期のスタートはですね、原作で言う67話からスタートするんじゃないかなと思っております。で、まあ大体の予想なんですけど、原作で言う98話まで進むんじゃないかなと思っております。 まあこれ以上先に行ってしまうとですね、もう刀鍛冶の里編になってしまうので、まあこの辺じゃないかなと思っているんですけども、まあ合計で原作でいう32話分あります。なのでアニメ第1期よりも、まあ、少ないですね。まあ少ないんですけども、アニメ第1期の計算でいくとですね、まあ第2期はですね、アニメ16話分になるんじゃないかなと思っております。まあ15話か16話分になるんじゃないかなと思っております。なので、ワンクール16話が僕の予想です。 まあね、ちょっとね、アニメ第1期26話分やったということで、僕はですね、もうニクールやってほしかったんですけど、ああ、16話かということでね、意外と短くてね、ちょっと計算してたらちょっと悲しくなっちゃいましたね。まあでもね、遊郭編はアクションシーンが多いので、かなり盛り上がれるんじゃないかなと思っております。ということで、えー、続いてですね、どこまでやるのっていうことなんですけども、まあおそらくですね、予想としてはチラッと、 上限の鬼が出て終わるのか、またはですね、えー、原作でいう97話の親方様がこう、あって、ちょっとね、なっちゃうシーンがあるんですけども、親方様のそのシーンまでなんじゃないかなと僕は思っております。まあね、なんでかっていうとですね、上限の鬼のシーンまで出してしまうとですね、上限の鬼全員出てくるんですけども、まあ全員の声優を一気にバンバンバンバンバンって決定するとね、結構大掛かりなね、感じになってしまうので、 一回そこでこうやめて、まあ、次の刀鍛冶の里編のスタートあたりで、その上限の鬼っていうのを一気にバーンって出すんじゃないかなと、えー、僕はちょっと思いましたね。もうね、玉子とかもね、一気に出てきちゃうんで、声優ここで決めるの大変じゃないかなと僕は思っておりますね。一瞬だけ出すのに、短期間で声優を決めなきゃいけないってなると相当大変なので、まあ、出すか出さないか、ほんと鬼滅の制作次第なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、第一期では下弦の鬼のね、パワハラ会議、これもパワハラだ うだと思うんだうなパワハラ会議でね、全員出てきたから、ワンチャン上限能に出て終わるんじゃないかなっていう可能性もありますね。ということで、そこは楽しみにしておきましょう。 さあ、続いて、オープニング、エンディングは誰ということなんですけども、まあ、こちらはですね、もう皆さんの予想してる通りだと思います。はい、えー、アニメ1期オープニングはリサです。で、エンディングもリサです。で、映画の主題歌はリサです。ということで、リサ、リサ、リサと来たら、もうリサでしょ。ということで、アニメ2期オープニングリサ、エンディングリサだと思うんですけど、まあ、それか、まあ、オープニング、エンディングのどちらかがリサで、まあ、どちらかが別の歌手なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ 確実にどっちかにリサは来ること間違いないでしょう。まあオープニング多分僕はリサだと思いますよ。まあリサが外されるってことはね、まあそうそうないと思います。はい。ということでですね、えー、この辺はちょっと楽しみにしておきましょう。<音声>えー、ということでですね、えー、声優についてなんですけども、上限の鬼の声優についてはですね、えー、詳しく動画にしてるんで、まあそちらをご覧くださいということなんですけども、えー、まだですね、とととかかか泣きハンンテグ 次国より一気にやれたらなと思ってるんですけど、まあ、ぜひぜひね、そちらはですね、え僕のチャンネルを登録して続報を待てということでえ、ぜひぜひそちらをお楽しみにということなんですけどもね、まあ、上限の鬼の声優予想ね、結構もうその他の鬼だったらね、あげているので、まだ見てないよという方え、ぜひぜひそちらをご覧くださいということで、まあ、今回予想した情報をまとめますとですね、秋アニメ 9月放送開始のワンクール16話でおそらく親方様のシーンまででオープニングエンディングはリサ声優についてはその他の動画ということで、えー、こんな感じで予想しましたはいということで今回いかがだったでしょうか、えー、まあ、ぜひぜひ、ね、皆さんのね意見なんかも聞きたいので、ね、ぜひコメント欄によろしくお願いします読ませていただこうかなと思いますということでまた次回の動画でお会いしましょうバイ はい、ということでね、今日もね、雑談やっていこうかなと思うんですけど、あのさ、鬼滅の刃10月放送って僕今回予想したじゃないですか。で、まあ10月放送が結構有力なんですけども、あの、進撃の巨人とかもさ、コント放送開始なんですよ。で、呪術回戦は冬に映画決定なんですよ。これもしかしてやばくねと。 もしかしたらこの3つの柱が一気に集結してあの11月とか12月あたりに一気にこのアニメブームじゃないけどこの3つの柱が襲ってくるんじゃないかなって僕ちょっと考えてましてそれやばくねと今回予想してる時に気づいたんですよねだってさ「鬼滅の刃」テレビで見れてしかもその。 同時タイミングで進撃の巨人ファイナルシーズンほぼもう最終回までやるって決定してるから、最終回まで見れてアニメでね。劇場に行けば呪術改戦をやってると。ゼロ感のね。やってるよということで<笑>。ちょ、えぐいでしょ<笑>。これは大豊作というかさ、今年のさ、終わりやばくね ?2021 年の後半えぐくねということで。やばすぎでしょ、ちょっと<笑>。 ちょっとこれはさすがにね、ちょ、世間は許してくれませんよね。これはちょっとね、世間は許してくれませんよ。ええー、マジでということでね。まあ、ちょっとね、まだ、あ、わかんないですけど、まあ、予想としてはその3つが被ってくんじゃないかな、ということで。いやー、ちょっとこれ来てほしいね。いや、てかもう、鬼滅と進撃の巨人、同時に見れるって考えたらえぐいよ。マジで。ちょ、持たないよ、体が。 は<笑>りさけちゃう「張り裂けた」ってなっちゃうよマジで「はりさけた」「呪術改正」のニクールオープニングになっちゃうからマジでいやーということでねえ今年の後半ですかちょっと楽しみにしておきましょうかいやー楽しみだねということで皆さんぜひぜひゴールデンウィークね僕のチャンネル見てくださいということでえーそんな雑談でした